じゃあ、つ、え、き、っと、続きまして、えっと、セクション 2.1.2 の不動小数点数という話に進みたいと思います。で、まあ、あの、整 数, 数だけですね、その計算機で扱っていれば十分な世界というのも、まあ、あることはあるかもしれません。例えば、えっとまあ、その銀行の預金。 集計したりする際には、日本円は基本的に整数単位ですからその整数だけあれば計算はできるかもしれませんけれどもでも銀行もですね我々顧客の預金だけを扱っているわけではなくて金融商品もいろいろ扱っておりましてそうすると利子がついたりとかですねいろいろ実数を使う機会があるわけですね。 でえー、そういうことで、まあ、計算機では一般にその、まあ、整数だけを使えばいい世界もありますけれどもあの実数も必要とするような世界がま あ, あのもあるし結構それは一般的ではないかというふうに思いますでそうします と,、えーとまあ、実数はですねそ の,、まあのまあ、厳密に表計算機で表現する方法っていうのも あ, の あ, のあることは あ, のありますけれどもあのなかなかな あのそうい う, そう、そういうやり方っていうのは、あのしばしばあの結構、仕組みが複雑になったりするわけですね。で、一方で、えっ、ー、と、まああの有限桁の数で、まあ、実, 実数を禁止することで、こう、あの計算の効率が上がったりとか、それから、その計算の手順が割とあの単純になったりとか。 いうメリットがありますから。ですので、まあ、あの計算機を使っているその世界では実数を有限桁 の, あの数で禁止するということが、まあ、よく行われています。えー、でその実数をです、ね、有限桁で禁止するアイディアを、まあ、ちょっと皆さんがですね仮にそのじゃあ先ほどまでの整数の世界が与えられたとして、まあ、その範囲の知識を使ってじゃああの 数を禁すっていうふうに聞かれたら、まあ、どういうふうにやるかっていうのをちょっと考えてみるといいかもしれません。で例えばその実数の禁じのアイデアとしてここに挙げましたの挙げました例がありますけれどもここの例ではその、まあ、例えばこれはあの計算機能の世界をちょっと一旦離れてその我々の受信数の世界でこうちょっと物事を考えてみるんですが あののそのあ10桁の十進数でその実数を禁止しましょうというときに、まあ、パッと思いつくのはその、まあ、10桁のうちいくつかの桁は整数部分残りの桁をまあ小数部分に分けてでそれで、えー、とまあ小数をある精度実数をですねある精度の小数ある程度のせある一定の精度の小数でまあ表しましょうと。 という、まあ、アイディアを考えると、まあ、こんな感じになるかと、一例ですけれども、なるかと思います。で、ここでは、うんと、まあ、10桁の受信数を、その、まあ、整数部と小数部に振り分けるんですが、まあ、あの、まあ、何桁、整数何桁、小数何桁、ど, どういう桁と言い方してもいいんですけれども、とりあえずここでは、その、えっ、ー、と、整数部を5桁として、小数部を5桁として、で、こう、小数を表現してみたと。 そうしますと、まあ、表現できる数値っていうのはあのここのスライドの下にありますけれども大体、えー、いいマイナス10の5乗ぐらいからその、えー、と10の5乗ぐらいまでで大体、えー、いいその10のマイナス5乗ぐらいの刻みでこうあの、まあ、小数を禁じてできるということになります。 で、えー、これはまあ一つのやり方なんですけれどもで、もう一つちょっとこういうやり方を考えてみましょう。で、ここではですね、あの、見てもらってわかるように、その、10桁の数のうち、ほとんどの桁を、あの、この部分で使ってるわけですね。 でしかも整数部は1桁しかなくって、えー、と小数部が一、二、三、四、五、六、7 8桁もあります。で、えー、とここでこの表現でミソになっているのは最後に10のべき乗があの加え、あの加えあのかけられているということですね。で、まあ、この E0 っていうのもまあ0から9の範囲をあの取るんですけれども結果としてこの この10のべき乗っていうのはこのべきの部分っていうのはマイナス5から4までの範囲をとります。でこうすることでと何を何先ほどとどういう点が異なるかというとまずあの小数部分 の, あの精度があ桁数が多いですね小数部分の桁数が多いで整数部分 の, あのこの桁数があの少ない代わりにこれをこの10のべき乗いう っていう、まあ、割と大きな数の表現で補っているというところがこの表現の特徴です。で実はこのやり方で表現できる数値も先ほどの例とほぼ同じくてだい大とマイナス10の5乗ぐらいから10の5乗ぐらいまでの数を表現することができます。 で、えっ、ー、と、あと先ほどの数の表し方にない特徴としましては、あの、この数の表し方で、その、表現した、あの、検事した数ですね、検事すると、その相対誤差がほぼ一定になるという特徴もあります。相対誤差についてはまた後で詳しく説明しますけれども、まあ、これはあの、先ほどの数の体系にはないものです。で、 その相対誤差についてちょっと説明しておきますと、これは絶対誤差っていうのがもう一つあって、それと比較なんですが、例えば x を真の値としまして、x' をその x を近似した値ということにしたときに、絶対誤差っていうのはその x と x' の差の絶対値なわけですね。それに対して相対誤差というのは、 その絶対誤差があの X 元々の X ですね X の大きさにおける割合をあの比で表したものです。<笑>ここまでいいでしょうか。で、えー、と実はその先ほどのそ の, その2番目のアイディアですねこのアイディアはですね、えー、と不動小数点数もしくは不動小数というふうに呼ばれております。 でこれはあの今計算機でその現在実数を有限桁で禁似する方法として広く用いられています。でそのんでその小数点が浮動するのかっていうちょっとネーミングで疑問を持つ人もいるかもしれませんけれども、えー、とこれはあの、まあ、実際にこの数の体系でこうあの表現できる数をですね数直線上にプロットして 行、えー、きますとあたかもそ の,、えー、とその数の絶対値に応じて、えー、その精度がですねあの相対精度が一定ですから絶対精度はこうあの大きい値が小さいとまでに変化するわけですね。でそれの様子がどうもその小数点が動いているように見えるところからあの不動小数点数っていう名前がついた。 ついていると思いますが、ま あ, あのその辺ちょっと皆さん各後で各自で確かめてみてください。で、まあそれに対して先ほどの最初のアイディアこれはそのまあ整数の桁数とあの小数部の桁数を固定するで表現ですので、まあ、固定小数点数というふうに呼ばれております。 で歴史的には計算機でもこの固定小数点数っていうのは使われていたんですけれども現在ではその先ほどの浮動小数点数に比べると、まあ、利用の頻度は限定的であると思います。ここまでいいでしょうか。で、えー、と次に浮動小数でその実今のはですね あ, のま あ, ある程度 そのまあ、我々の受信数の世界でモデル化した例を通してその浮動小数点数っていうのを導入したんですがここから先は実際にその計算機上でその浮動小数をどのように定義しているかということを説明します。えー、とまずああのこの V ですね V っていう数を表現するのに浮、まあ、動小数ですとこういう仕組みを使っております。 えっ、ー、とまず最初にマイナス1の s 上というので、まずその数の符号を表現するわけですね。s はまあゼロから、ゼロか1の値を取ります。で、えっ、ー、と次にその m の部分が、m の部分が、あの、この、この部分ですね、この桁、ほとんどの桁の部分を占める桁の部分なんですが、これを仮数というふうに呼びます。 で、あと次に B、大文字の B があの奇数と呼ばれるもので、まあ、これはあの10進数だったら10ですし、2進数だったら2なわけですね。その、その桁、桁と位取りの桁のその、何進数かの部分を表します。で、最後に E があのエクスポーネント、あの指数の部分を表します。 ということにしますと、えっ、ー、と、実は、その、今の表現で不動小数を表しますと、同じ数を表すのに、いくつも異なる表し方が得られることがわかります。えっ、ー、と、まずこの 2.9979×10 の8乗という、その実数がありますけれども、えー、と、あの、これは実は、あの、真空中の光の、あの、速さをメートル毎秒で表したんですが、で、これ実は、あの、かまあ、この、 2.9979 の方がまあ仮数部と呼ばれるところであと10の8乗がその指数の部分ですねで、えー、こ, れこれのその別の表現を得ようと思ったら例えばあの仮数を10倍して指数を1減らせばですね 29.979 の10の7乗とも表されるわけですあるいは逆に仮、えー、数を部をあの10分の1倍して、まあ、指数を1個増やせばですね 0.29979×10 の9乗というような表現もすることができて、まあ、あの一通りにこの仮数部とそれから指数を使った表現は定まらないわけですね。でそこで、その計算機での不動小数の表記では、あの表現を1位にするために、その仮数部の整数部をその1以上 B 未満の整数で表すというルールを導入しています。でこれによって、そのおのずからこの指数が1位に固定されるというわけです。 で、これが浮動小数の正規化と呼ばれる、あの、まあ、あの、概念ですね。で、その計算機上の浮動小数の、ま、例を一応、ま、定義通りに書き出してみましたけれども、こういうふうになってまして、まず、と、符号の部分はマイナス1の S 乗と。エ S は0か1の値をとります。それから、 えっと、仮数部ですね。仮数部は N ビットとして、この仮数部 M を、仮数部を使って、今計算機は二進数と考えますから、1以上2未満の数を表すものとします。で、最後に、指数の部分 B は2で、E が L ビットというふうに表すことにします。で、ここでその仮数部、N ビットの仮数部については、 この、まあ、m0.m1m2 から m の n-1 っていう桁で表すことにしてで m0 は常にこう1ということにするわけですねで先ほど の, その正規化で仮、えー、数部は1以上2未満の数ですからあの m0 は常に1を取るとでそれからあとその小数部の mj はあの0から1の値を取っていてでその関係があのこの一番下の行にあるような 数に<笑>なっているということにします。